すごい憧れの彗星やっと撮れたあ映ってる映ってるよあ来てよかった7時間以上かけてきたからやっとすごい。 こんにちは、成りです運転中でございますそんなこんなで秋田県まで行くことにしました頑張って、気をつけて運転してきます今日は結構月が太い満月に近い状態なので到着しても晴れる頃には月が光々と照らされていて大した星空は撮れないんですけどその他のね月明かりの中の え、風景ですとか、まあ、メインは朝型のネオワイズ彗星を狙っていきたいなと思います。過去に明るい彗星撮影したのって、それこそ2012年、13年だっけアイソン彗星、ラブジョイ彗星が来て、あれがラブジョイ彗星が確か3等級ぐらいまで行ったんでしたっけ確かそのぐらいまで行ったんですけど、その時はまだ写真始めたばっかだったので、大した写真撮れなかったんですよね。で、次明るい彗星来たら、 絶対、まあ、R200SS っていうビクセンの F4 の大きな望遠鏡があるんですけど、それで水星がっつり撮ってやるぞっていう風に決めてたんですよ。だから、まあ、今回は、そういうずっと長く持っていた自分の思いが、もしかしたらこう実現する日なのかもしれないです。だいぶ気合入って、荷物もいろいろ積んでですね、 まあ、せっかくの秋田県なので取れるものはいろいろ取ってこようかなと思っているんですけども頑張っていきたいと思いますいってきます今信号は赤だから大丈夫大丈夫<笑><音楽>お疲れ様です 南洋 PA っていうんですか読み方わかんないんですけど山形まで来て今半分ぐらい走ったところですね3 0 0キロちょっと目的地を秋田県にしました最初はウィンディーを見て八戸とかがいいのかなと思ったんですけどウィンディーって2つの側面で見れるんですけど片方が八戸に曇ってる予報だったのでまあ両方ともは晴れてるエリアが青森から秋田にかけての エリアだったんですよね、まあ、それだったらまあ青森まで行くの大変なので秋田にしようかなってことで、えー、今秋田県に向かっているところです。えー、もう半分頑張るぞ 天気予報が直前で変わっちゃいまして曇ることが分かりましたで、北上して青森方面に向かえばまだ晴れてるみたいなのでえーと、今時間が2時ぐらいで3時からはもう水星が昇ってきて撮影できるような状況なんですけどもえっ、ー、と、あと まあ、一時間圏内でどこまで北上できるかわかんないんですが、ちょっと北東が開けてる場所もまだ定まってないんですけども、ひとまず、ま、頑張って移動しようと思います。さあ、果たして取れるでしょうか。頑張ります。いや、マジかよ。直前で天気予報変わるとか、なしだって。 マジかこれで撮れなかったら嫌だな絶対撮ってやるな。絶対撮ってやるなはい到着しましたえっとあここいいんじゃないあめっちゃいいじゃん あ, いあなんか見える見える見えるもう見えるじゃ撮影してきます行ってきます 映ってる映ってるよああ来てよかった7時間以上かけてきたからやっとすごいすごいよああ水星バッチリ映ってる アイジングソーンき今日も終わったか、えー、お疲れ様です風が強くてすいません、えー、撮影終了になります無事ネオアイズ彗星をゲットすることができましたいやゃ本当によかった本当によかった最初 え、秋田が晴れそうだってことで。まあ、間違いなく晴れるはずだったんですけど、到着してみると、曇ってて、あれおかしいぞと思って、もう一回調べ直したら、曇る予報に変わってたんですよね。あの、その時は1時半ぐらいかなで、2時にはもう、セッティングしたかったんですけど、そこら、まあ、移動距離1時間半以内で、えー、行けるところを探して、まあ、ここに来たっていう感じですね。まあ、風車もあったりとか、 にこうやって風車もあったりとかあと。風車が見えない風車が見えない。まあ、こうやって風車があったりとか、結果的に北東の方角がちゃんと晴れている。開けているところだったのでバンバン座やったんですけど、こういうとこはまあ来てみないとちょっと分かんなかったんですけどね。なんとかこういう場所を探し当てれて良かったですで。まだこの子がまだ。 撮影してるんですけどこの子はこ の, 子はあのタイムラプスでホーリーグレールをやってるところですね水星のタイムラプスを撮りたかったので、まあ、それを撮ってるだけです、まあ、そんなわけで何とか、えー、初めての肉眼彗星無事ゲットできてよかったです本当によかったネオワイズ彗星は 今はこうやって朝や、朝方見えてますけど、えー、来週になると夕焼け空、夕焼けの中で見えるようになります。で、その後夜も見れるようなんですけど、えー、明るさがやっぱりね、水星って急に暗くなったりするので、まあ、この明るさがキープできるかどうか不安だったので、今日はま、東北、北海道が晴れるっていう予報でしたので、まあ、慌ててこうやって来たっていう感じですね。 来週以降ももうちょっと長続きしてくれるといいなと思います。というわけで今日はですね、久しぶりの Vlog、撮影 Vlog になりますけども、えー、これにて終了となります。えー、無事、彗星の写真が撮れて、とりあえず今日は往復3万、高速台とガソリン台で往復3万の価値はあるのかなとりあえず来てよかったです。